皆さんこんこににちは成沢之です5日ぶりりのの動画の投稿になまましたお待たせしましたたたお待せ今回ですね、初めて画面の収録に挑戦しまして、いろいろとこう機材を揃えたんですけども、そのです、ね、練習とか接続方法とかうまくいかなくて、ちょっとこんなに時間か か, かっちゃってすいませんでした。えー、と今日はですね、星空のタイムラプスの時に、結構みんな悩んでたんじゃないかなと思うんですけども、飛行機の 鉱石とか人工衛星の鉱石とかチラチラと入ってくるものをなくす方法をご紹介したいと思います。でこの撮影方法ですね。あくまで三脚の上にカメラを乗せて撮影するその固定のタイムラプス。スライダーとか、えー、パン、ティルトのモーションをかけた時のタイムラプスには念ながら適用はできないので固定のタイムラプスの時に、えー、これが発揮できるやり方になります、えー。ぜひお試しいただければと思います。 え皆さん、あの、今、家の中で結構、鬱屈してえ、自粛ムードの中、過ごしてらっしゃるんじゃないかなと思うので、今、手元にある素材にまたいじり直してですね、えー、家で過ごす暇つぶしにしていただければなと思いますので、えー、最後までぜひ見ていってください。最初にちょっとご説明すると、今回、あの、セクエーターっていうですね、フリーソフトを使って、飛行機の鉱石を消すっていうやり方をご紹介しようと思います。 で、このセクエーターっていうソフトなんですけど、何かというと、通常の写真ってパシッと1枚で写真を撮るものなんですけども、簡単に言うと、空の部分と地上の部分を別々に撮って、それを一つに合成するっていう方法です。この撮影方法のメリットは何かというと、まず一つ目はノイズを減らすことができるっていうことですね。加算平均合成というコンポジットとも言われますけども、私のですね、 著書の星空撮影塾、火山平均合成について書いてあるので、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけど、84ページに火山平均合成の方法っていうことで、Photoshop と StellaImage8、天体写真用のソフトを使った天体写真の時の火山平均合成の方法を紹介してて、このやり方がこのフログの DVD に載ってますので、これぜひ見ていただきたいんですけども、火山平均合成の何かというと、何枚も写真、同じ構図で写真を撮って、 それを1枚に平均化するとそうすると、えー、ノイズが減る方法なんですね星空の写真の場合っていうのがシャッタースピードが長くなると地球の日周運動によって星がこう線になっちゃうっていう現象が起こるんですねなのでなるべく短いシャッタースピードでやりたいんですけども暗い場所で星空のコントラストが強い星空がよく映る場所に行って 撮影をするとどうしてもその露出が長くなったりとかで星が動いちゃうのを気にすると露出が短く なって、露出アンダーの状態になったりとか、要はそのノイズとの戦いというか、それが星空の写真の特徴ではあるんですけども、適正露出で撮るのが一番その低ノイズで済みますんで、で、その状態で腰のシャープネスが損なわれない程度にノイズリダクションをかけるっていうのが多分一般的なやり方だと思うんですけども、そこに対して、もしまあそういうノイズが多いデータだったとしても、同じ構図で例えば5枚とか10枚とか写真を撮っておいて、 それを加算平均合成すればノイズが綺麗な状態の写真が作れますよなので風景星空両方とも、えー、ノイズを平均化して強い画像処理をかけることができたりとか、えー、画像処理をしなくてもそのノイズレスな写真を仕上げることができたりとかっていうメリットがあって海外では結構使ってる方が多いですもちろんまあ一枚撮りの写真ももちろんそれはそれでよくて、まあ、それ以外にそういった選択肢が 選びますよといいいうことで技術がだいぶ進歩している、まあ、もう一個そのメリットがあって星空をきれいに撮ろうとするとやっぱ手前がね暗くなるんですよでシルエットで映っちゃったりするんですけどもたくさん枚数を撮影して加算平均合成すれば画像処理で明るく持ち上げてもちょっとノイズが目立ちにくいものになったりとかあとは月が昇ってる状態の時に何枚か撮っておいてで月が沈んでから 星空のコントラストが上がってから、もう何枚か撮って、時間帯を分けてこう1枚にするとか、まあそういうやり方もあるんですけども、今回はその便利なフリーソフト、それがセクエイターっていうソフトでして、加算平均合成をしたデータを使ってタイムラプスの素材を作れるっていう、まあそういう機能があって、これを加算平均合成することで飛行機がピュンピュンピュンピュンって飛んでる、その鉱石とかが、これも平均化されて見えなくなるっていうやり方。 なので今日はセクエーターの使い方実際に操作しているところと書き出ししてそれをタイムラプスにするのに「ダヴィンチリゾルブ」っていうですね動画の編集ソフトがあってこれでタイムラプスの動画が作れるんですけどもタイムラプスっていろんな場面をつなげて一つの作品として仕上げるっていうところまでがまあ目標としていただきたいなと思うんですけども。 でその時に結局その動画の編集ソフトを使うことになるのでおすすめなのがそのダヴィンチリゾルブっていうソフトウェアなんですねでダヴィンチリゾルブはもうタイムラプスも作れるし動画の編集もできるとで元々はですね映画を作る方とかが 作業したらカラーグレーディングカラーコレっていう作業があるんですよね写真と違って動画ってそんなにインスタ映えみたいなこう彩度が高いやつとかないのでどちらかというとサイド落とし目で落ち着いた発色でかっこいい映像を作るっていうのが、まあ、動画の醍醐味なのかなと思うんですけどもそういうカラーグレーディングのソフトだったんだけどいろいろ機能が拡張して、えー、普通の動画編集とかもできるようになっちゃったっていうのがダヴィンチリゾルブ 充実した機能があって無料でしかもタイムラプスも作れて動画編集の機能もあるということで、まあ、カラコレもカラーグレーディングもできるのでおいおい使い慣れておくとメリットがあるかなと思うので今日はそれでやっていきたいと思います実際の作業風景を見せたいと思いますので、えー、最後までチェックしてくださいはいそれでは実際の作業でやる前にどういうことをやるのかもう一回確認をしましょうまずこちらを 見てくださいはいこのタイムラプス一見いいように見えるんですがこうピュンピュン飛んでますね飛行機はねあとこれフリッカーっていうんですけどちょっとチカチカしてるの分かりますかチカチカチカチカチカチカっていうねでこの波がこうだ ん, だんだんだん引き潮になって海の水位が下がっていく でよく見るとですね、この辺、この下の方とかに、めっちゃ虫いるんですけど、言いますけうわぁ、船虫いっぱいいる。船、船虫いっぱいいる。まあ、こういう、飛行機がたくさん飛んでるやつを、セクエーターっていうソフトウェアを使って、こういうふうに、飛行機を消しますよと。先生。で、おのずとこう、フリッカーもなくなってますね。これを今日は、 ります実際の作業そのまま見せるのでちょっと長くなりますがどうぞお付き合いくださいはいそれでは実際の作業をお見せしたいと思います皆さんまあこれセクエーターっていうソフトを今回使うんですけどもこのセクエーターを使う前に最初からお見せしたいと思うんですけどもこう 今、左のこの Photoshop Lightroom ですけども、Photoshop Lightroom とか、あるいは SilkyPix とか、何かしらの画像処理ソフトで、まず作業が必要になります。例えば、ここに読み込んでるこの写真ですけども、ちょっとメタデータ読み込んであのなくて申し訳ないんですけど、だいたい感度6400で F2.8 で20秒ぐらいで、えー、撮ったのかな それを、がここに全部読み込まれています。同じ構図で三脚の上にカメラを乗せて連写したやつですね。で、これ421枚あります。結構な時間かけて写ってます。で、これ例えば、これ、もうすでにこの写真は画像処理もう終わってる写真を読み込んでるんですけども、 えっと、この写真なんですけど、三浦半島、神奈川県の三浦半島付近で撮影したものなんですけども、ここにあるのが月で、でこの月が沈んでですね、雨戸がブワッと出てくるのを期待したんですけど、この富士山側、多分これ藤沢とかね、えー、方面の湘南方面の光外だと思うんですけど、これが明るすぎてあんまり出なかったんですけども、まあこれはここにちょっとこう富士山が映ってますけど、 こういう場面をタイムラプス撮影、インターバル撮影したやつですね。ここにあるのが、これが飛行機。今回これを消してやるっていう内容なわけですけども、例えばこの写真をですね、1枚まあ画像処理しますま。仮にこう明瞭度と自然な彩度を上げて、他にもいろいろやるんですけども、これと同じ 画像処理をこの他の421枚にこう施したいわけですよね。施したい。でその時に、まずコントロこの1枚、何でもので、この1枚を選択した状態で、コントロール A。でこれ全部選択されます。で、次に、同期ってのがあるんですね。 同期ですね。同期をクリックして、すべてをチェック。これですね。すべてをチェック。すべてをチェックに入れて、同期ってやると、同じ画像処理が今、全部の写真、421枚の写真、すべてに、えー、施されました。で、こういうふうに画像処理したやつを1回吐き。 1、ね、回出力するで出力するときはここで、えー、全部の写真が選択されている状態で右クリックもしくはファイルから書き出しをやりますでちょっとこの画面私いろいろ LR タイムラプスの画面とかこう項目とかがあってちょっと違うかもしれないんですけども、えー、基本的にはこのハードディスクを皆さん選んでいただいて 特定のフォルダ何でもいいです。今はこのデスクトップにあるトップっていうフォルダに保存しますけども特定のフォルダ選んでそれからここですねここを選んで、えー、保存するフォルダを選ぶとで画質は100で100 なのかな100でよくってで、ここの解像度なんですけど、解像度、これ今300ピクセルインチになってますけど、ここはあのー、テレビモニターで見るときって、こんなにいらないんですよ。なんですけど、私はまあ写真として使う場合もあるので、まあ、このぐらいで出力してるんですよね。で、書き出しってす。そうすると、この421枚の写真が、えー、今、書き出されてますよっていう状態ですね。 なんでこれが全部書き出し終わるまで一旦待ちます。はい、書き出しが終わりました。では、このページを閉じまして、で今ですね、わかりやすくちょっとフォルダを写しました。ここに、えー、先ほど出録した写真421枚がここに保存されています。で、ここで、えー、セクエーターを開く。さっき、 読み込んだ写真ですね。これで1個選んで、コントロール A で全部選択できるんですけど、今この変なフォルダー、これはいらないので、コントロールとクリックでこれ消えますから。で、全部選択したらここに全て放り込んじゃいます。で、スターイメージ、ノイズイメージ、ビネッティングイメージっていう風に出てくるんですけど、今回、スターイメージ、 を選択してくださいこれそれぞれその、えー、役割があるんですけど今回の作業で使うのはこの一番上のスターイメージになりますで読み込まれさスターイメージがここに421枚選ばれてますでベースイメージっていうのが今ここに表示されてるやつですねになりますでえーと次アウトプット出力先を選ぶ で、ここ何でもいいです。とりあえずデスクトップのこのトップさんにまた入れときますんで。で、今仮にテストって入れます。で、この時に大事なのがここですね。ファイルの種類を選べるようになってます。今 TIFF になってます。TIFF っていうのがちょっと圧縮率の低い形式のファイルなんですね。つまり、この後もう一回画像処理したい時とかに使うやつなんですよ。 いつもその新成形写真を作るときは TIFF で吐き出して私はもう一度 Photoshop とかで画像処理をするんですけど今回はすでに画像処理したやつを出しているのでここは JPEG を選びますで保存をクリックとでここの欄はこれで終了ですね で、下に行きます。コンポジションアラインスターズっていうのがありますここの項目ですここの項目。上からこれ順番に行きますから。はい。で、まずこれを選ぶと、アラインスターズトレールっていうのがあります。これアラインスターズはあの星の位置合わせをしますよっていう意味ですね。で、トレールは企画名合成、星を軌跡にするっていう機能です。 基本的にはこのアラインスタートです。で、次。ここ、なんか書いてますけど、ね、これはすっ飛ばして、この下にあるフリーズグラウンド。地面を固定するっていう意味ですね。これをクリックしてください。よました。そうすると自動的にこう、セレクティブっていうのが選択されるようになります。これで OK です。で、次。スカイリージョン。 ここですねスカイリージョンフルエリアに今なってますけどもこれを選びましてそうするとこう境界線グラデーションっていうのがあるんですよねでこれまず境界線からいきましょうか境界線選んでこんな感じですねこれどこが地平線ですかっていうのをこれで 選ぶんですよ。あれ。まあ結、結構適当でいいと思います、これ。そんなにびっちり合わせなくていいのこれ、これが地平線のラインですよ。で、次にこれ、ね、こうですね。グラデーションなんですけど、あなんか変なんでした。グラデーションなんですけど、これクリックして、地平線から地平線付近、この辺は、 いきなり色が変わったらおかしいですよっていう感じですよね。こんな感じでいいのかな結構ね、適当に自分もやってますんで、あんまり気にしないで、細かいこと気にしないでやっていただければと思います。で、次に、ここですね。一番大事です。イレギュラーマスクっていうのがあります。これを選択していただきます。で、この下に、なんていうのかな オグジリアリーハイライトって書いてあるんですけどもそうです、ね、これをここにチェックを入れるそ う, そうするとまこう丸いのが出てくるんですけどここで右クリックを一度押してくださいこうするとこうなんかブチブチ出てきましたねでこれ要はですねこうやってここからクリックをながあの押し続けながらこうなぞるんですけど星のエリアはどこですかっていうのをこうやって指定するんですね これもあんまり細かくやんなくていい気がしてる。ですね。まあ、ここのエリアが欲しいですよとで。これ地平線に被ると、こうやって地平線に被ると、ここがやっぱね、ちょっとぶれたりするんですよ。で、あ、間違った、これやっちゃったってなったら、右クリック押すと、こうやって、間違ってこうやって選択しちゃっても、右クリックでこういうふうに、また塗り直せます。 普通のクリックで左クリックですねこういうふうに範囲を指定するとで範囲を指定したらこれで終了ですで次に行きましょうオートブライトですでこれは明るさを自動調整してくれるんですけど先ほども言った通りこの写真今この写真を画像処理し た, した後のもう処理済みの写真をやってますなので明るくされちゃ困るのでこれオフ それからハイダイナミックレンジですね。これ HDR 的な処理をするんですけども、えー、今これを画像処理隅のやつをやります。で、仮に、なんですか、このハイダイナミックレンジにオンにして、えー、やるときっていうのは、もう大体こうサイドが薄くなるんですよ。なのでもう一、もう一度画像処理加えたいときはこれオンにするといいんですけど、今オンにします。で、リムーブ。 ダイナミックノイズ。これは、ホットピクセルを解除してくれるあの。消してくれるってやつなんで。これは、チェック入れます。ダブルクリックすると、オンになりますから。ダブルクリックすると、オンになります。で、レディース、ディスター、エフェクトオートっていうの。これ、レンズの歪みだったかななんでこれは、一応選んで、ダブルクリックして選んで、コンプレックス。 普通のレンズはコンプレックスでいいみたいなんですけど、まあ、あんまり気にしないですね、ここ。で、えーとー、次に、ライト、レデュースライトポリューション。これ、光害をなくしますよっていうことなんですけど、また何度も同じこと言ってすいませんね。これもう画像処理済みのやつなので、これ、ここから光害減らしちゃうと、確かにここ減るんですけど、 全体的にコントラストが上がって、まあ、ちょっとは、いい言い方しちゃいますね。全体的にこう、暗くなるんですよね。なので、これ、基本、オフです。で、エンハンススターライトっていう項目がありますけども、これも、星の明るさを、もっと明るくしますよってやつなんですけど、これもオフでいいです。で、マージ4ピクセル、これ、あのー、画像サイズが小さくなるので、これもオフのままでいいです。で、肝心なのは、 ですね、タイムラプス、ここに項目が出てきました。これオフになってますけども、これダブルクリックするとオンになります。で、ここ。答こえこです。これ、エブリファイブフレームズって書いてありますこの5枚加算平均合成しますよという、こうなるんですね。つまりどういうことかというとですね、さっきのタイトルに戻ると、 えー、この421枚を5枚ずつ加算平均合成するって意味ですね。なんで、1枚目は最初のこの5枚を加算平均合成しますよと。で、2枚目は、あ、間違った。2枚目は、こっから5枚加算平均合成しますよと。で、3枚目は、こっから5枚加算平均合成しますよと。いうことで、5枚ずつこうずれて加算平均合成していくんですね。っていうのが、ここで決めれます。なので、 例えばこれ5枚でやって1回タイムラプスにしてその飛行機の鉱石とかうまく消えなかった時はこれ8枚にしたり10枚にしたりあまり多すぎるとちょっと処理が長すぎるんでだいたい10枚ぐらいやればよほどのことじゃない限りはえっと飛行機の鉱石消えますなんでまあ今回5でいきますねはいで最後にこのカラースペースっていうのがありますこれダブルクリックすると 右クだミーグリックするとこう AdobeRGB とか Linear とか選べるんですけどもう一回画像処理した時は AdobeRGB にして TIFF で出力してもう一回画像処理するんですけど今はもうこれ最終出力なんで SRGB の状態ですでこれでスタート押すとどんどんどんどんどんど ん, どんここがですねスタートしましたはいコンポジティングコンポジティングっていってますねこうやって今421枚を 画像処理し続けてますで、終わるとこれフィニッシュって出ますから、まあ、だいぶパラメーターこれまだまだ先ですけどこれ20分30分ぐらい待つのかなで、これが終わるのをまず待ちますはいそれではセクエーターの出力が終わりました、えー、で終わったやつちょっとファイル名違って申し訳ないです終わったやつがここに全部あります加算平均合成5枚ずつやったやつ 画像がここに保存されてるんですねで今度はこれをタイムラプスにしましょうというお話でダビンチリゾルブを使いますはいダビンチリゾルブですさっきご説明した通り色々いろいろカラーグレーディングとかをやるソフトなんですけど動画編集の機能も備わってきてすごい万能の無料ソフトになっちゃったっていうやつですねすんごい使いやすくて 基本的にはこれでタイムラプスを作って、それから動画の編集もこれでやっちゃいましょうと。ちょっとこれあの気にしないでください。このまま進みますね。はい。ではどうやってやるかというとですね。えっ、ー、と、この下にですね、こうメディアとかカットとかエディット、あ、ちょっとギリギリ見えるのかなはい。これで下の欄見えますかね。えー、このダメージリゾルブなんですけども、 ダヴィンチリゾルブなんですけど、まあ、こう左からこう順にやっていって、このデリバーっていうところでか、えー、動画を出力するっていうようなイメージです。で、まず、まあ、ここでももうやっちゃえないんですけどね、えー、まずこのですね、今、エディットっていうところを見てます。で、ここで、メディアプールにクリップがありませんって、ね、メディアプールにクリップがありませんって、ここで、右クリックをしていただいて、メディアの読み込みっていうのを選びます。で、 えー、もうこれ選ばれまっちゃってますけどさっきえ出力したこれですねセクエーター済みの画像コントロール A ちょっとこいついらないんでコントロールクリックで外してこいつを開くとでそうするとですねほらこれもうタイムラプスできてるんですよ 結構ね、サクサク動くんで、このソフトすごい優秀なんですよね。通常だと、タイムラプス、ムービーにして、動画、編集ソフトに取り込んだりするんですけど、このダヴィンチリゾルブの場合は、もうこのシーケンスっていうんですけどね、この421枚撮影した部分、もう一つの動画として読み込まれているので、一回一回、 動画で吐き出さなくても画像処理終わった状態であればこうやって読み込めちゃうのですごい楽なんですよ。で、えーと、次は、えー、こいつをですね、クリックしたままドラッグドロップ、この下のタイムラインに入れちゃいます。はい、離します。はい、出てきましたね。これ再生すると、こう、動画が見れます。これ以上 4K で出したんですけど、結構割とサクサク見れて便利ですよね。 ねはいですね、で今はですね、こう横がちょっと黒いじゃないですか。黒い。これは写真が、まあ、3対2とか4対3とかで撮ってるときに、実際テレビ、モニターで出すとき16対9なんですね。アスペクト比。こ, この縦横比率が16対9なんですよ。なので、ちょっとこれだと、えー、写真の比率合ってないので、こういうときは 右上にですね、インスペクタっていうのがあれインスペクタっていうのがありますので、か変なことになっちゃった。もう一回ります。右上に、インスペクタっていうのがあります。これですね。これを選ぶと、こういう画面になります。で、ここで、はい、ここに注目。 ズームと1って言いますね。これでちょっとズームして縦横を合わせてトリミングするみたいなイメージですね。じ、は、ゃ、い、やってみましょう。ズームのところ、えー、この矢印マークがこうやって出ますんで、見ますね、矢印マークがこうやって出ますんで、クリックして、今右にずらします。 マウスを右にずらします。そうするとこうアップになってますね。ちょっと見づらいなーっていう人は、この左上ここ27って書いてますけど、こいつを 12.5 とかの比率にすればちっちゃくなりま す, です、ね。で、ちょうどこの黒いところがなくなるぐらい、まあ大体でいいと思うんですけどね。黒いところが見えなければいいと思います。で、えーと、この Y の方は、あ、同じだ。同じですね。 で、えっ、ー、と、えー、1。ここを動かすと、終わかりますこう、右左に動いてる。はい。もうちょっとましょうか、ね、こう、Y をやると、こう、上下に動く。ですね。よくあの、タイムラプスとかで、えー、上から下にこう、 動いていくような、ティルトしたような効果は、こういうのでアニメーションつけてやったりとかするやり方なんですね。まあ今日はそれ、ちょっと省略しますけど。はい。で、これで縦横の構図が決まったら、これで出力します。で、えー、この右下ですね。ここ、デリバーっていうこいつ。こいつをクリックします。 はい、画面が変わりました。で、えー、左上にですね、レンダー設定とかがありますね。で、こう、いろいろあります。これ、出力コーデックっていうんですけど、えー、動画をどういう形式、どういうサイズ、どういう画素数って言っていいのかな、の、もので出すかっていうのをここで決められるんですね。まあ、通常はこの h 2 6 4とかでいいのかなというふうに思います。 で、今日ット2 6 4にして、まあ、名称を今、ちょっと適当にテストって言いますけど、はい、ここですね。で、ここの保存先はこのブラウズっていうやつをクリックします。これ要はその、どこに動画吐き出しますかっていう、テスト MOV っていう動画ですね。吐き出しますかっていう感じね。で、えっ、ー、と、次に、 ここ下に行くとですね、ここビデオの書き出しっていうところがあすで、フォーマットってありますね。で、ビデオの書き出し、今フォーマットクイックタイムになってます。これ、あの画質すごくいいんですけど、ちょっと重たいので、もしお使いのパソコンでクイックタイムで出して動かない場合は、MP4 とかにした方がいいですね。はい。で、コーデックは H.264 のままでいいです。で、えー、ここの解像度。解像度ですね。これ。 これ今 3840×2160 これが 4K になりますで特に 4K で出さなくていいよって人はこの HD っていう、ね、19201080これ数字覚えるようになりますけど、えー、HD 画質いわゆる200万画素ですねで 4K になると800万画素になりますで、えー、とフレームレートフレームレートっていうのが1秒間に何枚写真を使いますかっていうものになります で、えっ、ー、とー、今日は一応1秒間に30枚のやつやりましょうかね。だその、私が動画作品とか作るときは24で映画っぽくやった時があるんですけど、タイムラプスの時は30でやってます。でもこの辺はまあお好みみたいですけど、ちょっとシネマティックっていう、まあ、表現方法は24の方がいいっていう話ですけどね。で、まあ、30に、じゃあ今日はちょっとして。<笑> それから、花粉症で鼻刺すってすいませんね。他は、そのままでいきます。で、ここ、レンダー級に追加ってやつをクリックします。そうすると、右上に何から来ましたね。来ました。で、こいつをが、ここに右上にある状態で、レンダー開始ってのをクリックします。そうすると、今動画として、 書き出しているところですねはい。では、動画の書き出しが終わりました。じゃあダ、ダヴィンチリゾルブはもう閉じてしまい。今、保存しない。今、1個だけ作ったのやつね。そんな保存しなくていいと思うので。はい。で、実はここにあります。<笑>すいませんね。ちょっとファイル名が違ってて申し訳ないです。で、えーと、今、やったやつが<笑>、えーこれが Before ですね。 飛行機がビュンビュン飛んでてこうフリッカーがあるという状態なんですけどもこれがアフターになるとこのように飛行機が消えました加算平均合成したので雲がちょっとブラそのブラそのブレがかかっているのがわかりますかねちょっともう一回いきますねほらほら最初に見せたやつはこう雲が結構くっきりなんですけど加算平均合成をするとちょっとブラ って言うんで、ノイズは全体的に減ってるし、それから飛行機がいなくなったという感じですね。っていうのをこれ今吐き出しました。こういうふうに作業をします。で試しに冒頭の動画でもありましたけど、他の作例を見せるとこれですね。めっちゃピュンピュンピュンピュンピュンピュンピュ ン, ン, ン, ン。 すーごいですこんなに高気飛んでるんですね。それが、火山平均合成。これを5枚の火山平均合成して作ったのがこれです。完全に消えてないの、お気づきになりましたかね。この左側のここを見てくださいね。もう一回いきまーす。ほら。今線入りましたね。これ火山平均合成5枚じゃ足りなかったっていうケースですね。なので、 えー、10枚で火山平均合成、ちょっとおさらいしましょうか。さっきのこのタイムラプスオンのところで、これですね。これを5枚で出力して、それをタイムラプス、さっきのダビンチリゾーブでタイムラプスにしたら、飛行機の軌跡が消えなかった、消, せ消し切れなかったので、ここを10にして、再度動画を作成し直したのがこれですと。 9枚にしたらもう完全に消えましたね、はい、だいぶ見やすい動画になりましたねうんこれ最初の動画見ましょうかもう一回、はい、もう海もぶわぶわなんか揺れてるし飛行機いっぱいいるしもう近々これ奥に釣り人さんいるんですよねあとこう漁船ですねいっぱいいるんでもう こうしない見てて結構不快に感じる感じの動画なんですけどこれがセクエーターで10枚ずつ加算平均合成して作ったらこう滑らかにな っ, ったという感じですねで注意点としてはこのセクエーター基本的に星空の写真に対して加算平均合成ができるんで昼間の写真できないですで、えっ、ー、とうまく てない場合ここになんかですね境界線に対してオーラみたいなのが出たりして結構見にくい感じになるんですけどそういう時は、まあ、ちょっとみんなさっきみたいにその境界線を引き直してもう一回やり直したりとかっていう感じですねでこういう風に境界線がはっきりしてるのはやりやすいんですけどちょっとこうここになんか例えばでっかい塔とかがあったりしてそこが境界線かぶってたりするとちょっと火山平均合成が苦手だったり しますまあ、構図にもよるっていうことですね、まあ、こういう感じで飛行機を消すということができますはいいかがでしたでしょうか画面収録が初めてだったので、えー、説明に至らない点ももしかしたらあるかもしれないんですけども、まあ、こんな感じで飛行機の航跡をの消す、えー、タイムラプス動画作れますのでぜひこれお試しいただきたいなと思います、まあ、この動画気に入っていただけた方はチャンネル登録といいねを ぜひお願いいできればなと思い ま, すまたまだ有益な情報をこれから出していきたいと思いますので、引き続きこのチャンネル楽しんでいただければなと思います。えー、それではまた、さよならバイバイしたっけねー。